何かじゃないよこれでいいのかと思いながら歩み続けた先で引き返せないベイベイんかの歌詞みたいな文章になってやがるゆでガエルの水は一度ずつ熱くなるベンツの道は1センチずつ狭くなる結婚と転職の自由度は1年ずつなくなるアフリカの1年は 365日ずつ進むっていうことなんだな。大半がそのまま排出されるけど、レモン30個分のビタミン C をあなたに、アルミ缶と一緒に捨てられない。 スチール缶の差し入れもついでに。マジでスチール缶って、自販機の横のゴミ箱に、ついでに持って、くしか処分方法なくねアマゾンの中華ガジェット、バッテリー内蔵をポチッと、すぐ使えなくなってポイット。教科書に都市鉱山というワードがあるなら、都市爆弾として、すぐ隣にバッテリー製品も載せてくれ。YouTube で EV が燃えるって書いてる人も、どうせ使わなくなった電化製品の。 バッテリーの処理とか何もしてないぞなんで自動車のバッテリーがダメで食器棚の裏に転がり込んでる買ったことも忘れた2000年のイヤホンはいいんですかゲーム禁止条例を見てみろ否定から入る人間の末路だ悪いものではなく悪そうなものを処罰し自分で考えさせるのではなくルールによる禁止だけで導き結果が出るものではなく結果が出そうなものを褒めた結果の今なのだどうすりゃ え, えねんこれ自分が終わってるのを 国が終わってるせいにしたい人たちには、いい時代が訪れましたね。そしてスペースの制約なのか、微妙に窮屈なところに止めるせいで。どうせバンパーなんか交換するから平気平気。取り残されてるー。まさかさ、この一両だけ引っ張ってたわけじゃないでしょう。 1日で走行した300キロ以上の線路のどこかに推定に重量が解き放たれたはずです電車の制動距離とか物的にもうそれ爆弾なんだよなどうするトンネルの中の下見になってるところで奇跡的に止まってたら<笑>またお前か運転士みたいに踏切の近くで止まってるかもなはい何か何かじゃないよ何かじゃないよくさ な, なんてことだ<笑>現実に。 学然とし、現実に学然と知って。それにしても、変わったレベルゲージですね。てっぺんのストッパーと、きっこいオーリングがないんだ。なんかネジ止めされてるけど、これはなんだドレッシングの蓋かならエンジンオイルはサラダ油か。内装剥がしたら、マクドナルドドライブスルーフライドポテトの、カピカピになった切れ端でてきそう。うんこうんこ、タイヤを組み付ける前は、ビードのところを掃除しておかないとね。切断してるんだよな。さてエンジン始動だ。 えー、数キロしか走ってない新車だそうですがどこのハーレーだっけ新車を輸入したらエンジンがかからなくて、開けてみたらキストンが入ってなかったらしいぜ。本社にクレームを入れたら、じゃあキストンを入れてくれだとさ。まあまあ。 可変アライメント気候でも見て、外国車の原点を取り戻しましょう。アライメント定期。田舎の一本道って、キロ単位で続く見通しのいい直線でも、ジジババが40キロで走ってるけど、こういうことだったんですね。深夜にあれやられたら発狂ものだよな。オレンジ線だろうが追い越すぜ。さて、今のはただのホイールです。そして後ろ側だけ、どういうわけか鉄筋ホイールです。ひどく錆びてるようだが、中央のは何だ盗難防止キャップか 前後でホイールが違うというのはあるあるのカスタムですはぁ ハ, ーハホームセンターナット 1.25 かと思ったら実は 1.5 でわざわざ買い直しに行ったんですよねホームセンターならホイールナット普通に売ってるだろホームセンターの工具コーナーあるある 別に安いわけではないし、ピンポイントで欲しいものがあるわけでもない。さて、溶接の際に、養生が不十分だったんでしょうな。火花が車内の方に飛び散っていって、燃えてしまいました。何年生素材なんてなかったのか、客が木工 DIY でもやってて、その時の木くずでも車内にあったのか。このおじさん二人気づいてないのこれが日本だったら、見て見ぬふりというのもありえるんだが。 あ、気づいた。天井まで燃え移ってて、もう手遅れなんだよな。みんな真っ先に逃げたよと思ったら、一人消火器を持ってきましたな。酸素供給用し洗車用の高圧洗浄機、こういう時こそ出番だろ。安っぽい黄色いスポンジと、モノタロウのカーシャンプーしか。ないです。何かけてんのバケツに汲んできた水消火が終わったら、戦闘用の扇風機で換気ですね。これは、 トレーラーを連結し終わったため、リアの固定具を外しているところです。モード設定間違えてるんじゃねえのかインパクトパワーで締め付け続けたら、ねじ切れても知らんぞ。私がインパクトで緩まないってやってた時、最小パワーを試してる時の録画を使ったんですね。そしたら、最大パワーで使いましたか ってコメントに書かれるんですね。ジジババの軽自動車の合流加速じゃねえんだぞ。最大パワーくらい試すに決まってんだろ。それにしてもひどい車内配線ですね。こういうのが許されるのは、箱根東部の有料道路だけだ。箱根西部なんてなかったんや静岡県とかいう箱根を神奈川に取られ、富士山を山梨に取られた通路券。某静岡県民が喧嘩を売りまくっても、望みに乗るためのチケットは買えないんだ。静岡県って、南北問題ならぬ。 東西問題ありそうですよねそしてこのタイヤの動き具合まさかの錆びまくってアームを止めるフレームの部分が朽ち果てて破断するああいうのってどうやって直すんですかね まさか鉄板を溶接して繋げただけで、修理完了を宣言するわけじゃないでしょう。内部に土を入れられて返品されてきたものを、重さだけ測って返金して、別の消費者に新品として売りつけるアマゾンよりはマシだな。安心と信頼のアンカー、私がワイヤレス充電スタンド買った時は、最初から動きませんでした。さっきから何してるんだよ。自転車みたいに細いホイール吐き上がって。これ実はですね、リムの部分だけ脱落してるんですよね。ガバガバじゃねえか。バランスウェイ コンビニの10円ガムオール箱みたいに連なってそうなんだあの、幼稚園児が好きそうな宝石リングは、男の子はサッカー選手に、女の子はケーキ屋さんとか花屋さんになりたがる現象。小学生が YouTuber になりたがるのが、よく馬鹿にされてる感じあるが、そいつらの幼年期も大さねえよな。というかさ、今のリングを鍵穴にはめたら、途端にエンジンがかからなくなったんですけど、リングを外したら始動できるようになるやつだろ、86のドレスアップパーツもそうだが、 なんでいちいちリングだの付けたがるんだ。父親がペニスリング付けた状態で、交尾されて生まれてきたんじゃないんですかね。そしてこのギラギラステアリングカバーである。黒いワゴンあるあたりについてる、ドンクホーテのピンクのハンドルカバー、海外でもあるのですね。BMW なにダそしてこのごとごとである。 マウントが劣化してちぎれてるのに、新品の時から劣ってるみたいに言わないであげて。人間の方は、生まれた時から劣ってるのにな。少子化を嘆くより、結婚して産み育てることを、強制されなくなったことを喜ぼうじゃないか。子供世代は減るけど、多分下の奴らが淘汰気味になっただけで。 東大受験のライバルは減らないだろうな。私も倍率4倍の高専なんか合格しなければ、誰かに一人分、枠を開けてあげられたのに、生まれてきてごめんな。でも障害児に正面から学力負けとか、それはもうちょっと頑張れよ。まさかの健常者おり。なお、そこで学んだ専門知識は、今のところ何の役にも立ってません。高専って、与えられた勉強で優秀になるんじゃなくて、放っといても、 勝手に学習して伸びていくような子が集まって所属してるだけなんだよねちょっと待てこのタイヤがバガバすぎるだろ待ってあなたのエアコンフィルター大丈夫ドアポケットのところにマスクを常備してる人最後に交換したのはいつだまさか A 面 B 面で考えたり節約のためにアルコールスプレー吹きつけたりしてないよねそしてまさか力ずくで引っ張らないよねう に染められちゃうよ忙しい人には忙しい人のためのシリーズニコニコ構想局並みに懐かしいですな私は忙しいので構想局の感じで合ってるのか調べたりはしません放っとけば誰かが勝手に訂正してくれるからなそしてタイヤパンクからのホイールまで破損してからのフェンダーまで追加で持っていかれるやつスペアタイヤこんな人が常備してると思うか中古車あるあるスペアタイヤケーニンフック緊急用ジャッキ どれか必ずない。台座の付けは、痛いんだエンド